小田原のフラッシュオンキーズです三年ぶりにエサボエが帰ってきました今日明日と続きます私たちも皆様も本当に楽しい時間を過ごせますようにと強く願います応援のほどよろしくお願いいたします<笑>ありがとうございますそれではまります 2022スプラッシュモンキーズいぶきチームの思いは一つ。 相模の国に生まれ今回我らが示すは歓喜の神楽さあ先を取れ さささあさあさあ踊れ踊れ決して逃すな存在一るこのひととき